おお、すごい、カメが。壁をのっとる。すごい、めっちゃすごい。え、事件が起きたの。うん。どうして。ひっくり返った。うん、まさか、ひっくり返った。ええー。どういう大事件。ね、ここさ、面白いとこまであって、ね。母ちゃんが、あの。毛、う、虫、ん、が。うん。上、うん。 大事件や。事件、うん。あ、この足壊れてたな。あ、ずーっと覗き込んどる。見とるやん。ずーっと。なかなか。動かない。早起き。早起き。 落ちた動い た, 動, た, <笑> 動, た, 動, た動いた動いた動いた動いたすごいねどうなると思う<笑>それが、うん、下がったのジェケンどうなんやろう落ちる落ちるよ登るかもしれんよ、うん すだっぽん、ね、ポン最初ここの上登のっとっとかすっぽんちゃんはかみね登っとったことあるの。だか が落ちてうんこが落ちた」「それがうんこがカメに当たった」「だけどちょっとだけどちょっとうんこが怖いなだけどちょっとだけどちょっとカメが顔出してる」「なんかが落ちてそれを見たときなんかが落ちたと思ったらかが落ちた」「なんてかというとうんこに」 いにえたアニマルけんきゅうじょ。